でっかい巻き寿司が空を飛んでる巻き寿司ではない俺様の飛行要塞だ教授一体何をするつもりだフッ<笑>知れたこと復讐さ復讐ですってドクターワイリー様の意志をついて世界に恐怖と混乱をもたらすべく俺様は超伝道中グレイザーを復活させただがグレーザーく 我が野望を邪魔しおった光ネットとロックマンネット警察そして裏切り者ゼロみんなまとめて始末してくれるわこのゼロアンテナ うん、緊急事態発生サイバーワールドにウイルスが侵入しポリスナビと交戦中ゼロゼロではないか違うそっくりだけどゼロじゃないその通りそやつはゼロにあらず悪に徹した真のゼロゼロワンだ ネット君、直ちに出動してくれ今、向かってますけど、ゼロとのバトルでロックマンのヒットポイントがエンザン君は今、日本にいないのだ急いでくれ、ネット君了解ネット君、先に行くよわかったガッツマンたちも行くでかす、ガスガス、ほら、ゼロぼんやり伝ってないで、行くでかすよ、ガスよ行く、どこへガスよ バトルのダメージが… ゼ, ゼロがもう一体どういうことだこれは<笑>忘れたのかゼロ貴様を作ってやったのはこの俺様過当なウイルスごときいくらでも作れるのだ<笑>ロックマンさん ネット警察がお待たせロックマンネット君ネット君復讐の相手が揃ったなやれゼロワンネット警察もろともやつらを抹殺しろ スーパーバルカンおいえっはいはいゼロ以上に速いわだったらバトルチックシ村ブレードおっ、うんうんうん、クマスピ、うん、ーノにはスーノで対抗だ分かった すごいスピードデカス二人とも見えないデカスいやわずかにロックマンが遅いガスッゼロよりも強い当然だくだらぬ心など持たない分ゼロワンには迷いがない 戦闘と破壊だけを目的とした殺戮マシン、それが真のウイルスの姿なのだ。ウイルスが殺戮マシンゼロ、ロックマンを助けてくれ、てデカス。助けるできない。えぇ、ー、どうし て, てか、ですスこれには誰かを助けるというプログラムは組み込まれていない。そんなそれじゃ、教授の言う通り、殺戮マシンでかす、デカス もう頼まないでガスガッツマンが助けるでガス ガ, ーガッツハンマーガッツマ ン, あガッツマンゼロ頼むでガスお前に心があるなら仲間をロックマンを助けてくれで、ガスゼロ っゼロ、うん、ドッグマンのヒットポイントがうん、めうう 俺が助けるということか悪くない気持ちだゼロしっかりしろゼロ僕のためにそそれは悲しみという心だな俺のために悲しむのかロックマンゼロだが俺たちウイルスは毒を撒き散らす悪の存在悲しむ必要などない 何言ってるんだだお前は僕たちの仲間だ<笑>ウイルスが仲間とはお笑いグサだ心を持とうが持つまいが所詮ウイルスはウイルスよ黙れ教授ゼロは望んでウイルスに生まれたわけじゃない人間の心を持たないお前こそ人の皮をかぶった極悪ウイルスだ中0月とパルサオ<笑> プレゼントを使うぞバトルチップホワイトカプセルスロットリーロックマンフェザーシュート何、うん、だどうしたゼロのン見たかホワイトカプセルはマヒの効果を攻撃に加えるんだ動きが止まった 今だドッマンハンタークローンーああああああああおのれよくもこうなったらゼロワンを自爆させサイバーワールドごとネット警察を吹き飛ばしてくれるわ自爆だって<笑><笑>最後に勝つのは俺様だ藤虫だな。 俺の無力さを呪い、絶望のうちに滅びるので。<笑><笑>ゼロ。ロックマン、ガッツマン、ありがとう。俺を仲間と呼んでくれて。ゼロ、何をする気で消す。ゼロが実体か。まさか<笑>や。やめ ろ, やめろゼロ。 やめろー！ゼロ。<笑>ゼロー！ゼロは俺たちに大切なことを教えてくれた。姿形じゃない。 大切なのは心心だってこと今度生まれてくる時はネットナビで生まれておいで。